黒い紙と、透明な付箋を使ったランプシェードの作り方です。色上質紙特厚口 A4 黒と、全面貼り付く透明付箋ペタを使いました。まず、型紙をダウンロードして、黒の上質紙と重ねて切り取ってください。 次にカッターナイフで好きな形に窓を開けていきます。窓は細かくたくさん開けた方が綺麗にできます。切り取ったところに透明付箋ペタを貼ります。ペタの裏全面に糊はついていますが、細かく切ると剥がれやすいのでそのまま貼ることをお勧めします。間が開かないように少しずつ重ねて貼りましょう。 ペタを貼る前は、ランプがそのまま見えますが、貼った後は、全体がふんわりと光に包まれ、きれいな色合いが出ます。小さい穴は、画鋲で突き刺して開けたものです。ペタが重なり合ったところは、 色が混じり合って、微妙な色合いが出て面白いです。開ける窓の形や大きさ、貼るペタの色などを工夫して、お好みのランプシェードを作りましょう。